じゃあ始めよう か,、はい、いいか何パーセントだっ弱火にするとなんかちょっとなんだろう前みたいに。 うん、ぐちゃぐちゃになっちゃって、うんうん、水分だけ飛んじゃって、うまくいかないかなと思って、できるだけ早くしたくて、に、うん、ます適度に火力はあって、なんか温度上昇はもうそのまま続けちゃう感じですかね。あ流れでこう、パーっていっちゃう感じはいいですね。うん、こ完成品なんだだけどさうこれいつだっけ祭り27 日, 曜日 ねっいいねきます。あ 重曹のやつを入れて泡が消えたかなっていうぐらいのタイミングで入れればいいんですよね自分らもそうしてます泡がちょっと消えたかなっていう感じの時にじゃあ今いきますスタートどれくらいまで混ぜるんですかこれこれはその底が見える一瞬見え混ぜてるとそこ、うん、が見えるぐらいのタイミングがあるんではいそれぐらいのタイミングであクリーミーねはいあ少しでも あそこ見右きたね。お、来た来た来た。もう、え。こっちもやっちゃえばいいですか。こんな感じ。結構、まだ緩い感じですね。手応えあるの。結構混ぜてても。 感じ で, すね、あでもちょっと膨らみすぎてる感じがするような気がするあメロンパンみたいな割、ね、れ目ができるとおいしそうあでもあかなり今 回, は今回は結構皆さんいいこれは多分この3人だから一番締まったってになってる、ね、っの冷やしてるのこれ冷やしてるのはこれでちょっと今からこれを外すので固めてるいる 一回冷やして固めちゃうんですよね確か、はい、でそれを溶かしてつるっとお玉から取り出すっていう形、うん、いこれで60秒くらいそうですねちょっ と, ょっとそうですね完全に固めきるとめる崩れちゃうんですもんねそ で, ねでそれをでから外すために、うん、温めて、こうす、ん、ると そこを溶かして外しやすいので外れるってコツあるの何かなるべくこう外側を溶かして下そこばっか温っめてると、うん、そこが焦げちゃうのとやっぱりやっぱ端っこを溶かすと簡単に こ, うこの軽め焼きが外れてくれるっていうのが。うんうん 三つ同時にできるって感じねこ れ, これ結構焦げちゃいますよねああ8とかが、ねかね、大きく膨らむとそこが火に当たっちゃってね揚げ方が火に燃えちゃったり そ, それもそれで香ばしい感じなですけどうんどっちがいいのか<笑>この間練習しててこう発火しちゃった<笑>そ発火してたり、ね 大成功えっと、これ並べるときましょう。 そうだねこれを一回溶かしてこの間にかる、はい、ちょっとここを並べてて<笑>あそっか、うん、これ練習でですすけど、まだ触らない方がいい方が あ,、ね、あ、手袋用意させるんだった。えっと あ、はい、ごめん。暑いですか。うん、いや、まあ、でも触れますね。すみません、これもいいますあ、はい、あります。下手にやったら崩れちゃったり。しゃべ、あ、ね、膨らんでますもんね。ちょっと崩れちゃった。あ、でも、膨らみすぎちゃったのかな。おお、柔らかいと、崩れやすいけど、でも、食感は。うん、よし、大丈夫、そうだね。じゃ、こいついくらで売るか、ちょっとアピールを。 じ<笑>ゃもう一つ百円でございます。<笑>なんか横っちょなんか書いてありますけど。はい、ポップコーンも同時販売いたします。これはじゃあポップコーンもやってみますか。はいはいはい、よし。じゃあポップコーン第一弾。自分が作っ自作る、はいはいえー。じゃあ豆よね。豆が先です、うん。豆。はい。でも入れちゃいます。じゃあ。いい音だ。それで。 塩、ま、塩、あ、塩でででもどっちだけでもも油どちちらららだいいいは入、まあ、入れれすぎなきゃなけ、うんねうんまあ、ななな、な大さじじじ第ぐここんな感じかな、うん感感かかかになっちゃうからねうすあの湯戻しちゃってそうそう変化。 誰か開ける<笑>はいてみるます覗く、ま、まだまだまだっとピークに来たぱいたまってるとこいたいのでね。 鍋の間から水蒸蒸みたいなのてきてあそうかこれ全くめちゃってないね。ーです お, ーおー それをすくってここに並べるはい、うん、手袋もう一つあった方があるああけど上にちょっともうちょっとほらこんもりあ、うん、これね通常ねあのよく売ってるやつよりちょっと一回り 大, 大きいのねああこれくらいでいいですか、うん、もうちょっと入れますうん、まあこううん、なんか長方うんそんな感じで、はいはい、はいはいはいは<笑><笑>いはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはは でもこれ一個一件安いよねいい。そうですね。結構今日ありがたありそうですもんね。ねこれこの目、ね、開きとって実践販売やもんね。楽しいですよ、ね、本当に。化学実験でパンパン跳んで。これですね。うん。これどこが科学実験なのこれ？百個とかね。水蒸気で。水蒸気爆発ね。これ言っちゃった。あ、でもこれで六でしょ？はい。でこれであといくつぐらい取れる？ふ一つぐらい？二 つ, つぐらい取れる？二つ三つ取れる取れる。 よし、引き上がりってことは結構一回で結構作れるのに2で二百で八カップは確実でしょいったね<笑>じゃあ、えー、試食タイム、はいはい、じゃあ飲んましょう、はい、いただきま す, いただきます、はい、どれ食べますやっぱ自分が作ったのは食べますもちろん自分が作ってじゃ あ, じゃあいただきます、はい 結構今回綺麗にできましたね。そうですね。あま膨らみすぎず、うん、とかとは言って膨らまないこともなくて、ね、うん、もとい、うん、膨らんだのは膨ら膨ら美味しいですけどね。うん、そうですね。食感がまた違うんですよ。ね、これが、うん。焦げたところあるけどさ、焦げたところは大丈夫なの？ あ, あそれはそれない。あ匂いとしては結構絡めるって感じがして美味しい。うん。うん あ、いい感じ、ねね、うん。美味しそうですよ ね,、うん、ね裏面もこ、ね、溶かしたところがこうなるわけだな、ね、そうですねもう溶かしております、うん、香ばしい感じする、うん、あうん。絡めるちょっと焦げてる部分も苦味があって美味しい、うんうん、めっちゃ甘いな、うん ちょっとこちら食べていいですかこれも甘いこちら甘いこちらいただきますいただきま す, きます右手に甘いで左手に塩味で贅沢よし作りたてってのはいいよねそうです ね, ねめちゃくちゃ高いうんでもなんだろうもうちょっと、うん、もうちょっと塩味きつくても、うん、いいよみたいなかやっぱり塩先の方がよかったあ確かに油を入れる前に塩と豆をなじませて でも美味しい、ね、でもこれでいけそうだね当日ね<笑>であの今度のイベントなんだけどいつだっけあちょっと告知 を, をります<笑>、うん、じゃあ場所とか時間はまた ブ, ブログを見てもらうってことで ね, でねはい、はいはい、じゃあ学生が実演販売、はい、ね 実験販売をやりますということで、ね、晴れるといいですね、はい。はい、じゃあお疲れさーん。